どうもエンジョーライフのクイのさんです私はですす私はね今タタイのパタヤにいます今回の映像のご紹介なんですけどもこの後ろの赤くライトがちょっとぼやけちゃってるかもしれないんですけどタイの焼肉のムーン型のお店ですでこのお店は生きたエビですねでそれをイけすのところから取って食べれるっていうらしいのでお店の中入ってどんな感じなのかっていうところを皆様にご紹介したいと思ってますそれではお店の中行ってみます タイの方の紹介になります。店内は一応こんな感じですね。はい、こんな感じになってます。はい。ここのメインになってるなんですけども、こんな感じで生け簀があります。で、こん中にエビちゃんがね。結構いるんですよね。で、生けは2個あるんですね。エビが動いてます。 ちょっと濁っちゃって見づらいんですけどもまあ、死んじゃってる人もいるんですけどこんな感じ見るとほ、まあ、動いてるのが分かるかと思いますムーン型屋さんの中でもこのお店はこれが一番の特徴で魅力あるムーン型屋さんだと思いますでその他にですね後ろの方に貝関連ですねはい結構たくさんありますでこちらにもイカですねでちっちゃいホタテなんかもありました今夜中の12時なので結構減っちゃってるので 何とも言えないですけど、はいなってます。次は横のテーブルですね。夕方の焼く素材が結構入ってまして、こんな感じですね。キノコ関連ですね。多分春雨かな。うんありますね。それでこっちの野菜レタス、白菜関連とか置いてあります。はい、次の一番奥なんですけども奥はお肉関連ですね。 お肉こ こ, ここ結構多いですよはい結構あります<笑>うんちょっと見る見た状態だとちょっと何とも言えないですけどこれはまあイカっぽ い, いですねはい で, でこっちの方にはホルモン関連とか置いてありますね、はい あこれカニカマなんかありますねだから結構お肉関連なんかもこうやってちょっと離れてみましょう結構あるんですよ、ね、はいこちら金額ですねはいこんな感じになってますちょっとタイ語に書いてあるのでちょっと見づらいと思うんですけどはいこんな感じになってます今回の映像を許可してもらったお店の方ですはい<笑> ううかちょっと話戻りましてこっちらがさっきエビの次に紹介したテーブルなんですけどこの隣の方にまたテーブル上があったので、えっと、こちらの紹介になりますねまず卵があってこれも野菜関連ですねはいキャベツですねがあったりこっちはなんだろうこれチン菜かな お野菜置いいてありますねはい、でこちらの方にはソースですね焼肉のソースがあってあとはこちらの方には串関連これちくわみたいですねはいでえのきをお肉に巻いたやつとかもありますで中にはフライドポテトがあったりこれは何だろうな厚揚げみたいな感じですねであとは団子があったりウインナー関連とか置いてありますねはい、うん こんな感じですねはい材料のところは以上になりますではですねお肉とかですね持ってきましたんで早速食べてみたいと思いますで貝とかもあったんで食べてみたいと思います 1人でホテル帰ったって私はもう1人残って1人焼肉やってます目の前に炭があるんでめちゃくちゃ暑いんですね暑い国で暑いものを食べるっていうちょっとなんか複雑な気持ちですけどはい今焼いてるところなんですけどこんな感じで焼いてます最初の方は焼きの方を楽しんでみたいと思いますこんな感じでーす 美味しそうですねでも貝類はなんかこちらの方でしか食べてないような貝もあるのでちょっと珍しいのもあったのでちょっとトライしようとあっちっこのあと焼き終わったら食べてみようと思いますではですねさっき生きていた煮餅を持ってきたのでちょっとこれを焼きたいと思いますあっっ て, きてますねこんな感じで焼いてきますそれとですね 踊っ て, きてたお店の方がいろいろ手伝ってくれてムー型のお鍋の方を作ってくれましたこんな感じですねすごい美味しそうですグチグチ言ってますお肉とかさっきのキノコとかあと白菜入れてあとえのきとかですね美味しそうですい や, いやでですね焼き上がりしましたんで食べたいと思います、まあ、イカですねいいそうす やってるんで美味しいですまあソースが結構独特ですね三種類ありますまずこれのチリソースみたいでと、あとこの緑みたいなタレですねこれちょっと舐めてみますけどこれ辛いんですよなんで言えばいいかな辛いですであとはなんかこんな感じのソースですねでこれはちょっと甘いんですよはい 甘くて甘いみたいなはい個人的には一番最初食べたこのやつこのキムチソースみたいな感じのやつが一番あの焼肉には合う感じですねはいちょっとエスカルゴですねはい食べてみたいと思いますこんな感じですねソースですねうん、うんうん、あこれ結構美味しいですね まあ、サザエと一緒ですね、はい、焼き肉の方はこんな感じで終了したいと思います、はい、それではですねお鍋ができたんですけども入れる段がなかったのでお皿で一番っ厚さがあるやつをちょっと選んでおきますでは鍋の方をちょっといただきたいと思います 味を整えるっててことはしなくても大丈夫ですで既に野菜とかお肉とかそんなに加えることによってもともとベースのだジスープがプラスアルファで入ったお肉材料関連の味うまみがさらに増してすごい美味しいですそれは、はい、うんうまいそれではですねお鍋の方は以上になりますはい 型焼肉食べてきました実際の感想なんですけどもまあ焼肉のバイキングですねとても美味しかったです鍋もねだしがすごい効いててとてもこ美味しかったですあの、スープの方もですねはいで今の時間なんですけどももう夜中の1時45分ぐらいですお店入ったのが夜中の12時だったんですけども まだまだまままままお店やってます遅くまでやっっててすす遅くでね、まあ焼肉のバイキングなので家族で食べに来たりとかあと友達とか人数を多くして来るんだったらいいかと思います店員さんも陽気な方で1人で来ても全然ニコニコして色々手伝ってくれたりしたのでとても店員さんの対応もすごい良かったですいいお店でしたはいパタヤビーチから結構遠いので今転送はいたい10バーツで35円ですかそんくらいでこっちまで来れますので すぐここには来れると思いますそれでは以上になります最後までご視聴いただきましてありがとうございましたタイのクレミカネをご紹介していこうと思ってますので気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いしますそれではまたバイバイ